百武道具店の動画屋根よりたかいこんにちは百州武道具店の上ですやってますかおお今日は面を打つ時に竹刀が横にぶれるやりますまっすぐ真ん中を打ちたいんだけど竹刀が横にぶれてこっちに流れちゃうこっちに流れちゃう小学生は特に多いですね一瞬当たったと思うんだけどこっから横に流れちゃうなんで竹刀が横にぶれて思ったところにまっすぐ打てないんでしょうか まずはやっぱり左手ですね。左手で竹刀を横からドラえもんの手で握ってるからです。 正しい握り方っていうのは、ここでしたね。このライン、このライン、このラインを、この、市内の上のラインに合わせて持つと。そうすると、上からまっすぐ持てます。この V 字のラインと、この市内の上のラインをまっすぐ揃えるように、左手を上から持つってことですね。左手が横から握っちゃうっていうのは、こっちの方が持ちやすいからなんです。そのために、左手を横から握ると、気持ち悪い。なんか変だなって思っちゃう竹刀があるんです。これ、小判型市内って言います。 ここの、柄のこの左手のところが、普通、しないって丸、まん丸なんだけど、これ、ね、円になってるのね。円になってるしないがあるんです。小判型しないだと、横から持っちゃうと、手になじまないのね。だから、気持ち悪くなって、どうしてもやっぱり上から握るようになるわけです。こういうしない使ってみるのもすごくいいと思う。 次の原因は、左肘。左肘が構えた時に開いちゃってんの。こういう構えになってる人。左肘が開くと、左手はもちろん体の真ん中に来ないんだよね。れずれちゃう。そうすると、力がな内にまっすぐ伝わらなくて、やっぱり市内がブレるんです。構えた時、打った時、左肘が開いてる人、ほんと多いです。 やりたいことは左肘を開かないで左手を体の真ん中中心に持ってくるっていうことなんだけど。肘とか 左手を意識してもなかなかうまくいかないので、ね、その場合には左の腕左の肘の内側を軽く胴につけるなんです、ね、軽く胴につけるそして打つ時にはつけた胴をちょっとこうするようにして前に打ちます胴についた左肘を胴にこう擦るようにして軽く擦るようにして前に手元を出してやるそうすると左手が入った打ちができるようになりますまあイメージだけだね 次の原因は、左手じゃなくて、右手で竹刀を振る癖がついちゃってるってことなんだよね。これは、自分は、まっすぐ振ってるつもりなんだけど、ここはいいの。振り下ろした時はいいんだけど、振りかぶった時、こうなってるんだよね。横向いちゃってんの。こういう振りになってる子が多い。こういう振りになってる子。これは、自分じゃ振り下ろした竹刀しか見えないから、まっすぐ振ってるつもりなんだけど、振りかぶった時に、こうやって横向いちゃってんの。これ自分じゃわかんないから。見えないから自分で。 直し方としては、もちろん鏡の前で自分が見えないところ、振りかぶった時、まっすぐなってるかっていうのを見直してほしいんだけど、それには、ドラえもんの手で竹刀を持ってると、やっぱりね、絶対無理なんですよね。まっすぐ触れてるかどうかの確認には、まず竹刀の握り方を最初に確認して、その手を崩さないまま、振りかぶった時にこうなっちゃうとダメよ。この手を崩さないまま振りかぶってまっすぐなってるか、それを確認してください。 最後の原因は、お互いの相面の時にもう一番わかりやすいと思うんだけど、相手が面を打ってきました。それを、自分は、自分の手元で面を、よ、怖いから、怖いからこうやって避けながら、自分も面を打とうとしているパターン。そうすると必ず、市内は横にぶれます。思い通りのところ当たらないです。 これ直し方って言っても結構大人の人でも打ってくる面をみんなここで手元で避けて自分は面を打ってい人結構いるんでこの相手の面を手元で避けながらの面っていうのはもうねこれやってても多分上手にならないと思うもうこういうのは卒業しようみんなやりたいのはまっすぐドーンっていう面じゃないやっぱりだからもう稽古なんだから打たれてもいいじゃない例えば相面だったら相手の面も当たるし自分の面も当たるっていうそういう相打ちの練習でいいんじゃないのいかがでしたか今日は市内が横にぶれる打った後に横にぶれる